ピンポン・バン・ポーン皆様ごきげんよう久々ですキャラクターボイスは柚木ゆかりでお届けしています12月2日とある新しい土地の滝を見に来ました確かに何かおかしいですねでもちゃんと水は流れているように見えるしここだけじゃ何とも判断ができないですねというわけで別の場所の滝も見に行きましょう入り口付近まで戻ってきました 確かにあの滝はおかしいですね。水の流れが止まっているように見えます。では、もうちょっと近くまで行ってみましょう。入り口付近から見えた滝の裏側にやってきました。ここから見ると、この滝はちゃんとしてますね。特におかしなところはありません。でも、ここは未完のドラクロン山地。何かが未完成だからこそ、マデサゴーラは食いているはずなのです。その謎を解くために、我々は真のドラクロン山地に飛んだのであった。 お分かりいただけたであろうか真のドラクロン産地の滝は遠くからでもちゃんと水が流れているように見えるのですそうですマデサゴーラが食いていた未完成部分はまさにこの滝の表現だったのですな、なんだって違いがよくわかるように右と左に並べてみましたどうですか確かに産地が削られそうな比較映像ですねこれを完成させられなかったマデサゴーラの悔しさが伝わってくるようです